こんにちは、土橋洋子です。私は子供が読みたいと思うアナログ時計、ふんぷんクロークのブランディングをしています。普段親御さんたちは自分のスマホやリマインダー機能を使ってお子さんに時間を指示していると思うんですけれども、本来は子供が時計を見て自分で動いてくれたら助かりますよね。 それには世の中に出回っているデジタルよりもアナログ時計の方がいいんです。というのも時間の量が分かりやすいんですね。それから数字が読めなくってもこの場所までに何々しようねって言われておけば子どもは針が迫っていると時間が迫っているんだなと思って自分で急いでつじつまを合わせることもできるんです。そうすると 親御さんにも余裕が生まれてたとえその日の予定がうまくいかなかったとしても親子で同じ時間を共有して何か過ごした思い出が豊かな時間になるのではないでしょうか。